QNG&PINS 以下イコールキンプリから平野志洋26、神宮寺裕太25、岸裕太27の3人が脱退する5月22日まで約4週間。運命の日へのカウントダウンの中でティアラ、キンプリファンたちの希望の光となっているのが一気に盛り上がりを見せている元スマップメンバー同士の旧接近ぶりだ。 スマップを、ジャニーズ事務所内の派閥騒動に巻き込まれた挙句、2016年12月31日で解散。解散コンサートもなく、5人最後での姿となったのは、同年12月26日の、スマップ非系クラスマップソ ECIU コリー、富士テレビ系。そこでメンバーが見せた沈痛な面持ちには、心が締め付けられる思いをしたファンも多かった。 その翌年の9月、稲垣五郎49、草薙剛、48、香取慎吾46の3人は事務所を退所した。スポーツ紙の記者によると、3人は新しい地図として再出発する持ち上並への出演はほぼゼロになりました。メンバーがここまで干されるとは、特能しているとも報じられ、ファンも不安に借り立てられました。 それから約6年、先の4月21日の、ひとし松本の酒のつまみになる話、富士テレビ系に出演した稲垣は、お台場富士テレビに来るのは、みんな黒いスーツを着て謝っていた以来、と自ら切り込んでみせ、まさかのサービスにマックの松本ひとし、59、が大慌てするほどだった。 その後も、同番組でスマップについて語る稲垣の口調は滑らかで、元スマップメンバーの番組や仕事については、見ますよ、もちろん、ときっぱり。中井雅宏、50、木村拓也、50、についても稲垣は、ちょっと会ってみたい、というのはあるよね。ばったりエレベーターで会っちゃうとか、と、会いたい欲を示していた。そんな稲垣に、松本も、元スマップ同士の、 距離が近くなってきた感じがして、いい情報、と返せば、2日後の23日にはカトリが、同30日に放送される松本と中井がマックを務める新番組、松本中井、富士テレビ系の初回ゲストとして、6年ぶりに中井と共演することが発表された。資格元スマップメンバーが切り開いたやめじゃに再会の道しるべ、一連の話題を、 スマップファンとはまた別の思いで受け止めているのはティアラたちだ。SNS 上では、こうやって平野さん、岸くん、神宮寺さんもどんどん一緒にテレビでような、もちろん連海もな新しい地図の3人が切り開いてくれたやめじゃにでも活躍できる道。紫輝くん、岸くん、神くん、そしての力を追いかけてくるレンレン、連カイちゃんもその道にすぐ行けるはず。 といった書き込みが相次いでいるのだ。5月22日をもって平野と神宮寺はグループ脱退と同時にジャニーズ事務所を離れ、岸も今週で退場。5月23日から金プリは長瀬連24と高橋海斗24の2人体制で活動を継続していくことになる。それに先駆けて4月21日からは その連会が NHKBS プレミアム、ザ少年クラブプレミアム、毎月第3金曜18時からのマックに就任した。つまりは、一足早く二人での仕事をスタートさせた格好だ。これを受け班からは、まだ五人なのにシ翔ク。ん、人くん干されて何年も出れなかったらどうしよう。と、金プリを辞める三人の今後を不安がルティアラも少なくなかった。 そうしたティアラたちに、元スマップメンバーの再会はもちろんのこと、何があっても諦めずに、し続けた彼らのファンの姿は、大きな励みとなっているようだ。先のスポーツ紙の記者が続ける。スマップをと金プリでは解散までの過程も異なります。事務所からのあからさまな圧力は、厚生取引委員会によるジャニーズ事務所への注意もあり、なくなった。 また、ファンにお別れを言う機会すらほとんど与えてもらえなかったスマップをとを違い、キンプリは最後まで真摯にファンと向き合わせてもらえている印象です。四角テレビ誌のインタビューでは5年後に5人での未来を語り合う5人で最後の表紙を飾った月刊ザテレビジョン6月号キャドカーで取り下ろされたグラビアページには永遠の絆と銘打たれ、 個々のインタビューで5年後聞かれた高橋が5年後は29歳かどうなってるんだろう想像がつかないですね他のメンバーは何て言っているのかそっちの方が気になりますしょうと脱退する3人を気にかけた発言をするなど仲の良さをうかがわせるまた特集最後のページではディアチアラピリオド と題して、5人それぞれの手指を赤い糸で繋いで、一つのハートが作られたショットも掲載されている。メンバー同士はもちろん、ファンとの絆を約束するというメッセージ性も感じられ、これにはティアラも、ほんと5人は赤い糸でつながってるくらい5人じゃなきゃダメなんだよって思ったずっとずっと信じてる。 キンプリちゃん同士の絆も、キンプリとティアラの絆も一生揺るがないしきれないよ絶対。あんなに距離感バグってて尊敬し合っててグループ愛すごいもん大丈夫大丈夫、き、と SNS 上で溢れんばかりの感謝の思いを綴っている。タイミング的に5人が揃ってテレビ紙のカバーを飾るのは今回が最後になると思われる。 デビューから丸5年でのリスタート。意味軸も5人は今回の最後の表紙となった月刊ザテレビジョンのインタビューで5年後のことを聞かれ一様に前向きな答えを残している。今後の道はそれぞれの希望にあふれているがもしかしたらティアラ同士の絆こそが5人が再び再集結する未来をキンプリ結成10年となる年に作るのかもしれない。 近く、素敵な王子様、5人でシンデレラガールのミュージックビデオの撮影に挑み、ポーズを決めるメンバーを揃いのポーズで笑顔を見せる5人。